ひも試しとししましてちょっぴりこわいドッキリを仕掛けたいと思います今回は理科室より解釈してきた人体模型を使います<笑>まあただこれ置いといてびっくりじゃあそろそろつまらないので今回はちょっぴり。 とした仕掛けを施して先輩二人を誘い込もうと思いますはいタモコ先輩はねいいリアクションが期待できるかなと思うんですけど夏希先輩はホラーがたいの苦手なので怒っちゃおうかなまあ早く二人の反応を見たいので早速仕掛けていきましょう<音楽> <笑>はい、放送室にやってまいりました。今回は、ここのちょっと小さい部屋を使ってドッキリを仕掛けたいと思います。先輩二人に関してはですね、生放送の練習をするよっていう手で呼び出します。人体模型に関しては仕掛けたときに、ただ座れて、 <笑>ただ座らあれ だ, <笑>ただ座らせてるだけじゃ正直開けた時に微妙な印象になってしまうので肋骨部分とドアの部に紐をくくりつけてピーンとした状態にしますそうしたら先輩方が開けた時にバッってうわーってなるじゃんねまあ人体模型がバーンって倒れてきた時に怪我だけはしないようにそこだけは注意したいと思いますここで私は一つ重大なミスを犯してしまった。 なんて困り果ててたんですけど包装室の隅っこにある配線を通す穴があったんですよその穴から別の紐を通して人体模型が座っている椅子にくっくりつけます滑車を引く容量でこの紐を手繰り寄せてあげればピーンって伸びるんじゃないかなと私は踏んでおりますので早速調整していきたいと思いますはいできた良くないですかちょっとこれ実際に開けてみましょう 天才もう私の発想に惚れ今回のドッキリはカメラの配置的に顔を映すことがどうしてもできないですごめんなさいさしてくださいおぉびくりしたえ<笑>これなに<笑>ええ<笑>誰 骨ですへぇ<笑>、えー、骨買ったもんこれ、これ買 っ, 買ってませんよ、理科室からパクりました<笑>しょうもねしょう、しょうもなって言われた<笑>しょうもね<笑>カメラの位置あんま良くなかったですねあらららこの失敗生かして、夏樹先輩呼び出します<笑> 閉めた。え、ちょ、え、どうすればいいの？<笑>あーもう、う懐ケ先輩！早くクイクイしないで早くしてくださいよ。引っ張っていいの？うん、引っ張ってください。いだけど、早く。 私的にはね大成功と歌ってもいいんじゃないかなとは思ってますよ人体模型くんありがとうよく頑張ったねじゃあこれ持って2人のところに行きましょうほんとしょうもないないやいや聞いてください<笑> よね、うん、やだ、なんでですか、大変だったんですからね、正直。まずですね、人体模型。めちゃんこ、重かったんです。あ、あれ重いんだね。重すぎて、ねうん、あの私腰折れるかと思うぐらいだったんですよ。<笑>折れちばえばよかった。のにはあ、今回は玉子の勝ちです、私の勝ちです、皆さん見ましたか。<笑>いやいやいや、なつきの勝ちだから、<笑>いやいや、そんなこと言ったら、叱り上がりの勝利ですよ。<笑>じゃんけんで決めようぜ。じゃんけんしよ う, う, しよう大ですよ。じゃんけんぽい。 あやっぱ違う男気じゃんけけんだから<笑>負け負け そ, そうういれではあおは<笑>というこ私は校ゲーム部おとなもたまことみなずきなつきとーガリあかりでした。 バイバ イ, バ イ, バイいきますよは い, はいチーズいえい 1,2,3